ローソン派じゃん俺らいや俺ローソンもね完全にまあ、俺らもう完全にローソン派なの、うん、だからローソンから紹介していこうと思っては い, いやまあ他のコンビも美味しいのあるけどローソンで俺が好きな食べ物ランキングお面白いトップ5それって俺と合ってんのかなどうだろうでもトップ5だから結構むずい完全にお前が買うものをトップ5だから最初に言うとから揚げくん入ってません、ね、あそうなん だ, だから ローソン店員が選ぶとかじゃないけどねお前の完全の主観ね俺の主観のうんだおすすめではあります僕はいまずこちら鶏から食うわお前よく食ってるわこれ食ってるでしょこれ唐揚げ食うよりこっちの方がね俺一回も食ったことないの食ってみい個いや も, もったいない、ね、人生変わるぞ人生変わるのそれ人生変わる安いもんだな<笑>人生俺の人生が安いもんはいよろいですかうんうんうまっ 美味し う, うんこっちの美味おいしくない唐揚げくんよりいやもうこれは本当主観だけど同じなの値段200円ぐらいどこに売ってんのあのー、入って正面パーッと歩いてるとあのおにぎりの横のところああその子なんだ俺こっちの方が好きかもしれないそれがまあ大何てやつ鶏からねうん俺の遊戯王の第5位<笑>マジシャオブ・ブブラック・イリュージョンブラックマジシャンデッキちょっと作りたくてうんこれも当てましたよ 分 か, る人も分かるね1つだけでして紹介これめっちゃかっこよくないそのその動画撮って<笑><笑>第4位いっていいですかお願いしますこちら骨なし黄金チキンうわ俺いかないやつ食ってるわ全部じゃじゃあ食ってみ今いや一口食ってみ黄金チキンお腹いっぱいなんだよいや大丈夫だからなあうまいねうまいね L チキンどっちがいい 最近俺こっちよね、LHK よりもなんだいや、その気持ちわかるそれで第4位うん厳しいでしょ結構いや俺のオールスターズが出てないよまだうんまあ神田のオールスタース当てようと思えば当てれるけどねうんそうだろうな同じコンビニに同じ回数だけいくからね第3位はいこれちょっと秋っぽい感じでプレミアム いや、俺食わないじゃんデザートいや食わないよコーヒーゼリーしか食わないもんあとまあ一時期あれなあのー、果物もどっさり入ってるゼリーもいちごじゃなくてみかんみかんねその二つなの、はい、えなんかおしゃれだねなんかお前これめっちゃ美味しいぞなんかひとひねりしてるちゃんと<笑>お前これ食ってるわ<笑><笑>食ってるでしょ見る見るこれ食うんですよい、あ美味しい そんなにスイーツ食ったら幸せになれるよね俺ねー幸せじゃないなって最近思ってる人、うん、スイーツを生クリーム多めで食えば幸せになるいやそれは人によるよいやマジで絶対そう生クリームはあれ幸せの象徴ええー、あと俺悪いけど鳩ハトが平和の象徴って認めてないからハトの話やめよう今ハト嫌いだか俺ちょっと立っ て, ていいのててお腹いっぱいでし ょ, お 腹, でしょお腹いっぱいだよ よいしょ、うんうん、うまい ね, やっぱうまいねこれ、うん、超おいしいんだよ繰り 返, 繰り 返, 繰り返よ第2位こちらお弁当くんのお前ええなんか一品系じゃないのお弁当きますよ<笑>お弁当じゃんはいうわ確かに美味しそうだけ ど, だけどエビピラフと焼きそばのお弁当はいや最強じゃん最強なんだよ絶対最強だわこれねしかもこれもお前好きだろな<笑>そうそうそう これねいやこんなん欲のためにしか売ってないも、えー、んじゃんこれね絶対それあれだわこれ超おいしいのただそれだけのためのやつだエビピラフってもう絶対おいしいもんないや俺エビアレルギーだから食ったもんねいいや俺くじゃん。ルギーだから食ったほいいや俺エ内緒でな内緒でてんやいってるよね親に内緒でみ<笑>んなに内緒でてんやいってエビ、うん、食ってるよねエビアレルギーだから心配されるからエビ食いたい時 は,、うん、いい時はいや天1人でてんやで食っこれがね美味しいんですよ うまいだろうなエビピラスが一番うまいからねいや、てかねドリアとかさ、うめぇじゃんうまい誰エビ入れんのあれでもさ、いるローソンのドリアこれ6位ですよあれ美味しいよねうんいや、あれいるエビエビ汁みたいなのつくんで作るの作るトちげえんだよお前エビそんないるエビ食わない人あれ食べるじゃダメなんだよエビだけ残してるじゃんうん アウトあエビ汁入ってんだよアウトだよお前あれえ知ってんだよ俺もでちょっと感じんだよ喉かゆくなってああエビ汁感じんだなんで エ, エビ入れんの色塗りこれとかもエビいらなくねピラフでいいのでもエビってさ先頭につけるからさ YouTube の題名と一緒で一番最初に来るエビそんな強くないだろエビ強いんだよシリのが強いだろお前シリピラフでやだろシリピラフうめえだろ絶対ケツ入ってんじゃんうめえ辛が入ってん本当来るじゃん。 だから、単純にそういう人を喜ばせる弁当だよそれ5回、ね、もう焼きそばお祭りみたいな感じや な, な、うん、え一1位でしょ次うん気になるなファンタの1位かも俺も好きそう絶対好きマジか絶第1位うんこちらうわ俺これ食ったことあるわ俺食ったことあるって相当よこれもちもち生パスタカルボナーラ俺じゃあ1位当ててたわあ俺の中でたくさん食う系これしか食ったんとないかもああなるほどね これ超おいしいんだからこれ本当においしい部屋で一人でそ食ってる覚えあるもん親寝てっからうんカルボナーラ最強だと思ってるからねそうだねはいということではいいやこれが僕のねいや僕今見てて結構間違いないと思うこれ全部れ全部一個もないと思う美味しいよ ね, いいよねはいぜひ食べてみてくださいはい、はいはい、ということで以上今日の水沢マヨでしたはいありがとうございますはい、また明日